でもバラエティ性に富んでましたね上田さんは、はい、本当ですか、はい、なんでシャンプーを飲むんですかそういう文化があったんだよ昔本当に私が女子高生声優と呼ばれていた時代は、はい、あの仕事があるためにイベントで、うん、何のシャンプー使ってるのってお客さんに聞かれるからそう。 で、そのシャンプーを飲んだことで具合が悪くなるファンが続出したために、女性声優たちはみんなお腹を壊さないシャンプーを答えるようになった。なんで飲むんですか、シャンプー。<笑>なんか自分でさ、お揃いにして洗うとかじゃなくて。<笑>それが飲むんだけど、インシャンって呼ばれてたの。あ、いい、イン用のインで。そうそうそう。それで、インシャン、インシャンするって言って、オタクたちはとても元気だった、あの時代は。なんかさ、 それでさ、水混ぜ水も飲んでさ、はい、ふってお腹に力入れたらさ、口からさくいってさ、泡、ま、でてきそうです。<笑>脂肪汚染先生に。<笑>そんな女性声優がいたら怖いね。い怖い。怖いね。ねはい、思えたね。知らなかった。ね。いやなんか気になったのがありました相手の答え。で。